の主成分は医療用からスイッチされましたガスター1もうすぐ薬局逆転で新発売この胃腸薬をご購入の際は医師薬剤師さんにご相談くださいちょっとよろしいですかガスター1もちろん服用にあたっては使用上の注意をよくお読みになり用法用量を守って正しくお使いくださいガスター1山の内山 待っていたこんな薬ガスター10胃痛胸やけもたらムカつきに効く H2 ブロッカーの胃腸薬山の内製薬から新発売ガスター10をご購入の際には医師薬剤師にご相談の手服用時には使用上の注意をよく読み用法用量を守って正しくお使いください山の内日が痛いそれならえ、ごスター<笑>うっ 使用の注意をよくく読み、容量を守ってしく使ってて使ださ い, くださいご高院野際はお近くの薬局でお求めくださいこれください持たれるそれならえっ 使用の注意をよく読みよほう容量を守って正しく使ってください。ください。ご購入の際はお近くの薬局でお求めください。これください。胸当てがそれだ。え、ガストス。使用上の注意よく読みよほう容量を守って正しく使ってく だ, ください。ご購入の際はお近くの薬局でお求めください。これください。いつ胸当てに山の内ガスト。うん ガスター店ってどん な, 胃薬なんですか医療用からスイッチされた胃腸薬なんですへえ同じ成分の胃腸薬がアメリカイギリスオランダカナダスイスラスネルギーなどの国で売られてるんです日本だけじゃないんだ日本では去年初めて認可されました効くんですよこれガスター1は使用上の注意をよく呼び用法、用量を守って正しくお使いくださいガスター、うん、よくわかったいつ胸焼山の内 ガスター10は胃酸の出過ぎを抑える胃腸薬使用上の注意をよく読んで両方容量を守って正しくお使いくださいご購入の際は医師薬剤師にご相談ください「ガスター痛胸 s t に山1内薬局でちゃんと相談して選ぶのがこれからの薬の買い方だと思いますね決め手は胃酸コントロール H2 ブロック胃腸薬ガスター a r 1 0この薬は使用上の注意をよく読み両方容量を守って正しくお使いください胃痛もたれに山の内 ガスター10には骨部の錠剤と口の中で爽やかに溶ける酸剤のツータイプがあります決め手は遺産コントロール H2 ブロックー胃腸薬ガスター10この薬は使用上の注意をよく読み用法用量を守って正しくお使いください胃痛もたれに山の内ガスター10最近胃の調子の終わり方ぜひ薬局で一度ご相談ください H2 ブロックー胃腸薬ガスター10決め手は遺産コントロールですガスター10は使用上の注意をよく読み用法用量を守って正しくお使いください胃痛胸焼けに山の内 ガスター10皆さん、胃の調子はいかがですかえ胃が痛い早めの手当てガスター10サッと伸びてスきッとよく効きますこの薬は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使いください山の内ガスター10胃の痛み・胸やけにガスター10胃の痛み・胸やけにすーと効きますガスター10は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使いください山の内山の内 ガスターテン、胃がたい時は胸焼けの時、思い出してください。ガスターテン、胃の痛み胸焼けにすーっと効きます。ガスターテンは使用上の注意をよく読み、用法用量を守って正しくお使いください。山の内。ガスターテン、胃がたい時は胸焼けの時、思い出してください。ガスターテン、胃の痛み胸焼けにすーっと効きます。ガスターテンは使用上の注意をよく読み、用法用量を守って正しくお使いください。山の内。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 ガスターテン、朝ムカムカして辛い胸焼けに、すぐにガスターテン。胸焼けに、ずっとよく効きます。ガスターテンは使用上の注意をよくよ、に予報よりを守って正しくお使いください。ゼファーマ。ガスターテン、時と場所を選んでくれない胃の痛みに、すぐにガスターテン。胃の痛みに、ずっとよく効きます。ガスターテンは使用上の注意をよくよ、に予報よりを守って正しくお使いください。ゼファーマ。 ガスター10空腹になるとくる胃の痛みにすぐにガスター10胃の痛みにスーっとよく効きますガスター10は使用上の注意をよくように予報要領を守って正しくお使いくださいガスター10ムカムカして我慢できない胸焼けにすぐにガスター10胸焼けにスーっとよく効きますガスター10は使用上の注意をよくように予報要領を守って正しくお使いくださいゼファーマ 第一産業ガスター天液早く治したい胃痛やムカつきにガスター天液これはよく聞く新発売ガスター天は使用上の注意をよく読み、用法用量を守って正しくお使いください。第一産業ガスター天54回錠いつ胸焼けに水なしでも飲めるガスター天54回錠口の中でさっと溶けてスーっとよく効きます。ガスター天は薬剤師から説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。